こんにちは。ミサとストリッチファームです。早いものでもう3月、そして今日はひな祭りですね。屋上のダチョウたちも後輩や産卵がぐんぐん増えてきました。今回は卵と親鳥たちの様子をとっていきます。2羽のミスが1個の卵を気にかけています。どちらの卵かはわかりません。 オスを見ているとメスが交代で卵を見ています自分が産んだ卵でなくとも世話をするようです一方でオスは巣の近くをうろうろして卵を守ると言われていますがメスに邪魔だとつつかれてしまっています 通常では人工負化でひなを育てますが野生のダチョウのように夫婦で協力して子育てをする姿も見てみたいですそれででは今回もこの辺で終わります。